そ, う そ, う そ, う そ, うそした ら, 22号分からでしょ、持ち上がられるというよりもか傾いてるんでございますな。 かいてみようかいやーなんかやっぱり怖いね崩れ今にも崩れあここは持ち袋になってるんだおお天井席じゃないけどこれが395分 ちょっと氷でございますがうーんそうでないんやねもう崩れてるんだよな手前がこれねこれちょっとちょっとね崩れてるんですよここは3 9五分かあら崩れてんかこれが山形さと385分 もうね周りの石ももうないですわはい、残念、ね、ここは五分も描いてないねあのねこれが双方。<笑>東大阪市郷土博物館常設展示場資料館がね 東大阪市埋蔵文化財収蔵庫でございましたか。これ大きいなぞな何分かね。これ十二分やったっけ。帰れないね。この大きいね。 手前は、手前はどうかね整理なくなってるかおー、これはきれだぞこのくり方は綺麗なくり方してるねこんなど真ん中であるのかね、びっくりしたね えー、1, 2, 3枚か一応ね、木ち木木でちょっとやっぱ怖いか、ずいぶんかませてあるね。それだし、大きいね。幅がどれぐらいな、ね、の幅が1メーター50。高さ一番高いところで2メーター50ぐらいあるか。2メーター50。 この入口の様子が1メーター5、6時とかもうこんな山歩きのすぐ横に見れるのかね、びっくりしたねこれが十二号分やったかねそれからね、二号分に行きたいんだけどねこれもね過ぎるなん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 大喜利使ってくれるんだろう。いやもうちょっと早い見えもうちょっと早く見えたんー、何か建て替えがあるから見えんな<笑>あ残念ですね高さが二メーター二三十あるかね袖はないんか、これ袖がわからんな袖がなしやね袖がなしでございます 戻され過ぎてあるからびっくねそれでねどこだろう2号本はこれがちょっと違うかな元に行っと上てるわ あら、いけませんかあのビューカーがあのビューカー行けんかな。 左の方に行くよそん、そうだろうね。<笑>人を歩いたあとだ当たらんね。 見当たらんかね全然見やたらんねえ残念 このようにあるほど雰囲気ではあるんだけどね。この入る、がこしちゃうだろう。ここにあんでるよね、一応ね。わからんか。こんなところで電話来てないのかね、残念やね。 山畑二号分がダメです ね, でね全く動かんない、ね、こんな建物の横にどういうこちゃ見当たらんか残念でございましたね見渡りませんわ はい、は OK、でしょう見りましたせん。どこ行けるんでしょうねこの山道は。 おサボテやサボテヤ。全然行かないか。いや、この奥に一軒二号風があるはずなんだけどね。見当たらんね。あ、ほいほら、この。 やっぱりこのタンクの裏やわ。入るとこなかんな、わからへん な, いな。四十八号。こ、これを見たかったよな、情報。情報、絵本、デやぞ残念です。これ何個分ですか。 これが二十五分。帰ったかわからんけど、二十五分ですかね。残念でした。これ、大きいな。これ、入りましたけど。 はい、山形古墳群でございました。ありがとうございました。ちょっとね。2号を見る方のが残念やったけどね。はい、また来ます。ありがとうございます。今日はそういうやかもんな。今日のこれでははい。ありがとうございました。ここは共同博物館でございます。